ははいいいおはようごござざまますすラスカルでございますこちらのね、えー、動画なんですけれどもまあ大食いというか食べる動画とかではなくておそらくね、まあ、サムネとかタイトルにもあるかと思うんですけれども報告というかお知らせというか僕がね、まあ、動画とか普段からね、まあ、講師もにお世話になっている千葉からさんという、まあ、千葉にねあるお店があるんですけれどもそちらのお店の支店としてね以前郡山の方に 千葉から氷山店というお店がありました。そちらのお店ね、もう本当に地元の方でも人気で、常にね、お客様も入っている美味しい有名店ではあったんですけれども、先日ですね、まぁ、あ、ちょっと色々あったみたいで、一旦ね、そちらの千葉から氷山店というお店の方が閉店になったんですよ。ただ、そちらのお店を復興しようというか、改めてね、 お店を建てられればってことで、ただいま、千葉から郡山店さんのアカウントの方で、クラウドファンディングをやっております。今回のクラウドファンディングの件については、僕も特に案件とかってわけではなくて、本当にね、ただお世話になった方に何かできないかと思って、こうやって動画を撮っているので、この動画を見た皆さんに、そのクラウドファンディングの方で支援をしてほしいっていうわけではなくて、チラッとね、概要欄にあるページの方を飛んでもらって、 ここういうういいい行があるんだだよっていうことだけ、ぜひ ね, ね、一度そのページの方をチラッと見てもらって、支援者の特典なんかも、お店に行かなくても、自宅で味わえるようなラーメンが送られてくるとか、そういった特典もございますので、本当にね、まあ、興味がある方とかいらっしゃいましたら、まあ、そういった、ね、支援なんかもしていただけると一番嬉しいかなとは思っております。 ぜひね、あの、お時間ある方は概要欄のそのクラウドファンディングのページの方も飛んでみてね、詳細なんかも確認していただければ嬉しいです。ということで、以上、ラスカルからの、えー、お知らせ、報告動画でございました。それでは、じゃあねー。ありがとうございます。